記録ミアは初めてハガード区域に入り他の AI サーバントと情報交換しますようこそ俺の名はカラム大宮地区のエクセキューター指揮官だフランツさんから事情は聞いたただ残念ながらアストラ島のオムニアムタワーの異常については。 我々もあまり情報は持ち合わせていないでもシェルターのみんなが心配してるんです機械の故障が原因なんですかアイダの子がオムニアムタワーのエナジー転送モードを改ざんした5つのタワーそれぞれに蓄積されたエナジーが俺たちの足元にあるセントラルタワーに逆流してきたんだ セントラルタワーのエナジー貯蔵量には限りがある限界値を超えればここにある設備はカフカにより損傷する危険性があるこうなった以上は余分なオムニアムを地表に放出するしかないだがそれは放射能汚染を伴う何度も使える手ではない フランクさんから届いた報告書に戦闘中にお前が一瞬時空の歪みを引き起こしたと書いてあったそれは本当なのかはい周囲の時間の流れが異常に遅く感じるときがありますそれは俺たちが幻想タイムと呼ぶ現象だ人為的要因で局地的に時間軸に異常が生じる エクセキューターの隊員にしか使えない特殊能力だエクセキューターはハガードが各種オムニアム災害に対応するために組織した精鋭部隊だ隊員は時間軸をある程度操作できるよう遺伝子を操作されているエクセキューターのデータベースにお前に関する情報があった最後の記録は半年前 お前とお前の正体がある作戦の最中に失踪したと書かれていた私がエクセキューターですかお前がエクセキューター部隊の隊員だったことは確かだだがこの半年の間お前の身に何が起きたかははっきりしないしかしお前も知っての通り俺たちの前には問題が山積している アイダの子が虎視眈々とチャンスをうかがっているしオムニアムタワーの異常も待ったなしの状況だハガードの大9地区は今人手が足りないそこでお前にアイダの子の陰謀を阻止してもらいたいのだお前の件は大9地区のオフィサーであるエルリック様に報告済みだ今すぐ会いに行ってくれ 初めましてカラマ隊長から事情は聞いている君のように優秀なエクセキューターを迎えられて非常に嬉しく思うアストラシェルターに救出された時にはすでに記憶を失っていたとフランツさんから聞いたそれは事実かねはい何も覚えてなくて。 報告書には「君は高度な戦闘スキルの持ち主だ」とあったエクセキューターとして身につけたスキルは記憶とともに失われなかったようだねそれはつまり君がまだエクセキューターとしての職務を果たせるということだ舞台に戻る前に精密検査を受けてもらいたい君の身体データを記録してサプレッサーをアップグレードせねばならない わかりましたもう準備はできています準備はできたか な仲良くやってるようだねフランツさん 大丈夫？あれ、大丈夫大丈夫。どうだい、おじさんたちにいじめられなかったかい？フランツさん、ね、事情は全部話したのか？いや、まだだ。おやおや、いつもの悪い癖だ。隠し事ばっかりするくせに、他人には命がけで働けって言うんだから。この子の身に何が起きたのかはまだはっきりしない。 先ほどの検査でサプレッサーのチップから未知のウイルスが発見されたウイルスはエクセキューターのデータベースに攻撃を仕掛けようとしたが我々は直ちにそれを察知し位置を特定しただがウイルスは発見されるとすぐに自動消滅したため感染経路をたどることはできなかったえ そんなことがで君が記憶喪失っていうのは本当精密検査の結果記憶が人為的に抹消されたことが分かったそれ以外は特に異常はないエルリックそれは半年前のあの件と関係があるのかそれ何の話ですか<笑>すまない君の素性については。 引き続き部下に調査させるどうか我々を信じてほしいそんな辛気臭い顔しないでえ、ね、もう一つ大事な話があるんだよイーサン・ヘクターという人物に心当たりはイーサン全焼の修理工だ6年前からここで働いている彼に何か問題でも 間のこと接触しているようだおそらくスパイだろう何イーサンかその情報は確かか全く信用ないんだからなんなら本人に直接聞いてみればいいイーサン訪問記録ではつい先ほど全勝のホールを出たことになっているセキュリティシステムを使えば 彼の最後の足取りを再現できる。何？アバター視界を起動。イーさんの行動を再構築する。 装置を撤去したわイーサンはここを爆破するつもりよ爆弾だと追跡続行してくれ点火装置は1つだけではないはずだ E さんの監視記録を詳細にチェックしたが特に怪しい動きはなかったホール内の安全は確保されているはずだだがハガードのクーポラの外には監視が行き届かない先ほどそこで3つ目の起爆装置が見つかったとの報告が入ったクーポラの外ってこの大きなドームの外ですかままあそうう慌てるなもうプラン B まで用意した つ い, てこいクータソー置はここよ だよこれで爆発する前に戻れるか早く捕まえないと今度こそ終わりだ<笑>それ本当なのどれだけ時間を遡ったかわからないけど早く探さないグランツさんごめん私タイムリバース装置を動かしちゃった。 ごめんってことは君ー、e、さんがホールとクーポラに置いた3つの起爆装置をまだ全部除去できてないのおっとそりゃ最悪中の最悪だな起爆装置の位置は特定できたのか位置情報はデータベースに送信済みですよくやったホール内の起爆装置は部下に除去させるクーポラ フランツさん、さっきのタイムリバースは一体どういうことうん。どうしてもはっきりさせたいならエルリックのやつに聞くしかないだろうな。だが、一つだけ忠告しておく。知りすぎるのがいいこととは限らない。おっと、ご主人様が見てる前で内緒話はよくないね。問題も解決したことだし。 もう俺は用済みだな。安心しろ。オムニアムタワーの件は俺からパウルに話しておく。じゃあ私は君、まだまだやることが山のようにある。そうだな俺が君ならそう簡単にこきつかれたりはしないけどね。まあ、とにかくオフィサー殿のご期待に応えることだ。しっかりやれよ。君の将来は明るい。おっと君にプレゼントがあったんだ。 暇な時に取りに行くといいこの上の階にあるすぐ見つかるさじゃあとは二人でごゆっくりご苦労だったさてといろいろ聞きたいことがあるようだねフランスさんから何も聞かされていないのかそれとも彼が私に面倒を押し付けたのか すまない君を疑っているわけではないが今はまだはっきりしたことは言えない今回の爆弾除去で君が信頼できる人間であることはよく分かったただタイムリバースの件には複雑な事情が絡んでいるハガード内でも極秘中の極秘だどうか理解してほしいジークのことで何か分かったら すぐにフランスさんをを通じて連絡を入れるできるだけのことはすると約束しようその代わりオムニアムタワーの修復やアイダの声への対応は君に任せるさてとパーラメントにはまだやるべき仕事が山ほどある私からの話はこれだけだ君には約束する時期が来たら全てを話す 1ID と権限をチェックしますエルリック権限レベル5カラマ権限レベル4 権限を認証しましたハガード議会区へどうぞ 悪い情報しかないわアイダの子は密かに陰謀を企んでるみたいそれでジークは本当にそんなことをする価値があるのかしらジークは B 被害者です絶対にアイダの子の陰謀を止めなくてはなりませんうん私もこの危機を解決するとハガードに約束したわそうそうよくわからないけど フランツさんからプレゼントがあるらしいのこんにちはコバルトさんうむ、ん、お前はフランツさんから荷物を取りに来るように言われましたフランツそういうことかこれはあいつがベンジス重工から調達したハヤブサ号だ使ってくれ はやぶさ号これを私にモービル開発部門一押しの傑作だ多分なマニュアルによると純オムニアム駆動炭素合金のボディ磁気ブレーキ280馬力トルク300最高時速は230ほうたった230なのか 電動構造をちょっと調整してやれば、エンジン効率が 20% アップするのに。もしくは、まあいい。はあとにかく、こいつの操縦にはコツがいる。性能に慣れるまでは、自分の腕を過信しないことだ。はいありがとうございますでは。用事でハガードに来たついでだ。 大したことじゃないはやぶさ号を試してみましょう。 こんにちは、ジェラルドさんアストラ島に戻ってフランツさんと落ち合いたいのですがオフィサー殿から転送ゲートの使用許可は出ています今後は自由に出入りしてくださって結構です転送記録によればフランツさんが最後に向かわれたのはアストラ島の結節点ですそこに行けば会える で, しょうではお気をつけて。 今ちょうどパウルに今回の厄介ごと事について説明したところだハガードはこのタワーを止めたいんだってそうなのエルリックさんに何とかしてオムニアムタワーを止めろってでもどうすればいいんだろうまったくエルリックのやつこんな一大事を俺たちに押し付けやがってオムニアムタワーの内部を調べたがひ人やり様だエナジーケーブルを直すには かなり手間がかかるぞえ、や、それよりパウルこれをどうやって止めるか知ってるかもったいぶるなよ自分が知ってるならさっさと言え簡単に言うとアストロナジーというものを探す必要があるアストロナジーって聞いたことはそれ何人工のオムニアム結晶非常に高効率なオムニアムバッテリーだ それを使ってタワー内部の冷却システムを動かす必要があるだが残念ながら大厄災によって製造技術は失われてね今完璧なアストロナジーを探すのは至難の業だよだが運よく闇市の友達が耳寄りな情報をくれたこの近くで格闘技大会が開かれていてその優勝商品がなんとアストロナジーだというんだなかなかの太っ腹だろう つまりそこで優勝しろってことかいやでも俺は荒っぽいことは苦手だからこの件は君たちに任せるよ幸運を祈る任せて絶対優勝してみせるわ メガ闘技場へようこそチャレンジカップはもう始まってますよ見慣れない顔っすねここ初めてでしょエントリーしますいろんなとこから有力選手が集まってますよでも賭けがしたいなら今は多分無理っすね賭けてんのは常連さんばっかなんすよそれがうちのおきてなんでもっとまた新たな勇者のお出ましっすね エントリーの手続きはうちのボスディグさんのとこでお願いします。